はい、皆さんこんにちは、えー、コラボということで、ね、お話がありまして、えー、3チーム合同でやりたいと思います埼玉県杉戸町の花火と那須原市のピースと、えー、栃木県鹿沼市の桜吹雪で踊りたいと思います精一杯演舞いたしますご千のほどよろしくお願いしますよろしくお願いいたします 数えるた構え。 皆さん、お手拍子をお願いします それそれそれそれ。よっしゃはっはっはっあそれはっはっははっはっちょいちょいちょい どこしょ う, し よ, うよいしょ ちょいちょいちょい ーーーはいは も, も開けておりますつなぎましょう。 ちょいちょいちょいはっはっくるくるくるくるぱっぱちょそちれいれよいよっさはっよいいちょいちょいいちいちょいちょいちょいちょいちょい HA! <laughs> ナれはい花火ピース桜吹雪三チームコラボをやらさせていただきました。見ていただいたお客様に感謝のぶ。ありがとうございました。ありがとうございました。